はい、はい、じゃあよいしょ、まあ座って、あれはなかなか難しいよ、三発で、あのこう、ね、段階で踏んでこうやって言われだいやいや、ね、あれ難しいよね、逆<笑>に や, やれって言われたらできな い, でしょ、ね、<笑>いちゃんとだったら近づできまな、ね、い三段う完璧です完璧だよ<笑> 最高だったかなありがとうございます今日もお待しいただてでいて、えー、今回またお邪魔してしまいました、はい、はい、ねなんとお伺いするところによると100万人はい、はい、ありがとうございますおめでとうございますあーし い, し い, 本当いやでもいやここでも見てくれる皆さんのおかげでもあるんで、ねいね、はい皆さん本当にありがとうございますねこれ<笑>からもよろしくお願いしますね僕<笑><笑>僕らを<笑>僕らををお願いします、はい、ついでに私はよろしくお願いしますいや<笑><当に><笑>で100万人ということでこうなったら<笑>えっ200万とか 全部しゃべり込んだとかいやいやそれだけは見えないんですけどでもこれからほら外国向けだな英語バージョンらら英語バージョ ン, ジョン確かに今までの全部俺たちが英語でしゃべる英語バージョン<笑> はいあのー、もう100万人超え、ねはい、これからもう100万人超えるわけだから、はい、でそうするとやっぱ外国だないやいや、ね、ちょっと目、えー<笑><るだ><笑>ね、が鳴っ<笑>ちゃっう<笑>、ね ち, <笑> ち, ね、ち, <笑>ちょっとごめんなさいねあそれはそうっすということで、はいはい、いやだから100万人でしょだからもうこれこれだなったら、あのー、もう海外だ<笑>英語バージョンでこやっぱりなそれは、ね、日本の市場出てってことです水溜りボンドを英語で言うとなんだ 水たまりっていうことでんちゅうんだろうねあそっから問題だから、まあ そ, うねねまあ、そうですねそういうところからでもクリアしたら本当はこれ海外向けてね、はい、確かに海外向けてトイレットペーパーのシーンだって分かるわかるんだから、うん、そうですね難しいですね難しいね難しいねいやでもやっぱ、うん、まずは日本で作日本制覇そうですね日本制 覇, っ、ね、本制覇ということは1億3000万い や, 3, 万いやすごいですよ 動画の内容を埋めていただくことが多くて、うんだね、でだけどやっぱりな内容が面白いくらいこう見る人が増えていくるわけだ か, そうですよ、ねね、だからこれから最近もっともあのいろいろ考えなきゃいけないですねはい、うんまあ、でも変わらずにって思うのがいいですよね、うん、だけどあのあんまり急激に変えようとすると無理やげるからねそうですねそうですねやっぱ自分たち出したをこう増、まあね、しつつあのそれから何つったって自分が楽しくないと面白く何でもないからなるほど やっぱり 自, 自分が楽しいと思うから面白さがストレスに伝わるわけだから、はい、その部分を大切に頑張ってくださいありがとうございます頑張って ま, ま, またお手伝い来るやあできるよう頑張ります前回お会いした時多分60万とか、ね、そうねそうだよねあれだ60万40万と40万人増えたすごいよ結構あの動画もすぐ好評でめちゃくちゃでしたありがとう<笑><笑>またねぜひコラボできしくお願い、はいはい、よろしくお願いします よかった、楽しかったです